うん、自分の思いいい込み激ししタイプでこっちでですシャドーでーすんどここちははにサムょうはいどうぞ。 あ, あこの公園ね今もうないですよどこですかえこれ倉敷の絞り公園じゃないそうですこれはリチャードが日本、まあ、岡山に遊びに来てくれた時にね<音楽>これってさ鳥取砂丘行ってからの帰りじゃなかったっけ それはね、あまり覚えてないです。すいません。すいません、自分もよく覚えてないですけど。<笑>でも、ちぼり公園ってよく実は覚えています。ちょうがけえー、な。<笑>うん。あまり変わらないじゃんまあ、確かにね、二<笑>人ともね、変わらない。嘘つきました、皆さん。<笑>でも変わってないよ。<笑>うん、自分の思い思い込み激しいタイプです。うん。 じゃあそ人どうもこっちてるんにち<笑>このこち<笑><笑><笑>前言ってたやつそうですおおこれはね広島県の宮島へ行った時の写真だね 使わずに一般道で。ゆっくりといって。線四角かかったね。ありましたね。うん、で、宮島のところで車止めて。うん、フェリーで行っ、ね。はい。うん、うでね。うん、行きと帰りもずっと一般道でね、うんうんうん。うん。運転、まあ、ドライブ楽しかったです。車の中でどんな。 話しましまたか<笑>ごめん、てない<笑>思春期のについての話、うん、思春期サモは初恋だったから、うん、だから思春期の話その時まで誰とも話したことなかったから、うん、どんな思春期でしたかっていう話だって考深いです、うん 僕が行きたいな、宮島、そこに行ったら何をしたい。もし、もう一回行ったら。もう、ぶらぶらするだけでいい。うん、うん。鹿に乗りたいね。あなたは。鹿に乗ってどないすんねん。こ<笑><笑>こでしょう。はい、ここ。はいはいはい。鳥取砂丘ですね。 で日本の、まあ、秘密の砂漠ですよね、うんうんはい、実はそれまでは砂漠にいたことがなくてとても新鮮な経験でした申し訳ない、うん、なこの丘に登って海を眺めて、うんまあ、このすぐ帰った記憶がある、うん、海綺麗だったね、うん、これ咲くに行ったら何をしたい<笑>また普通にこの丘まで登って、うん ダクターに乗りたい乗らなくていい触るだけでいい<笑>、うん、多分ねなんかこういうなんか同じ場所で写真撮りたいね、うん、同じ服 で, 同じでいや服何な い, ないない。<笑>その時の服どこに行っちゃったんだろうもう捨ててるか、ね、実家にあるかどっちかだね、うん、もし同じ服があったら ね, うんね同じポーズとねう 何十段かネットで、そういうような。写真。がん、ね、ある、ねうんだよね。すごく感動しました。うんうん、とここと同じところで写真撮りたい。撮りたいです、うんうん。はい、次の写真に行きます。はい。そう。これは、えっ、ー、と、倉敷や岡山の倉敷にあるワシューザーハイランドっていうところ。 初めてこう立ったままの ス, スタンティングスタンディングジェットコースターっていう名前だったかな分からないけど初めての経験でした、うん、楽しかったです2人とものジェットコースター大好きだよね大好き今も好きです、うんうん、富士急ハイランドも年に1回 見てますね、うんうん。いやもうとりあえずもう若いしかもう言えない今。<笑>うん、じゃあ次は皆さんにお見せしたいのはその時撮ったたくさんプリクラ。なんだろうこのバブリーな感じは<笑>。<笑>あまり<笑>いやいやいやいやなんかこれもう見せられないわ。 アプリね。うん。悪くなってるかもしれないね。うん。これかな。これ？これならまだ。うん。うん。これはどれにしようかな。これかな。ペンギン好きだから。ペンクイン？そうです。皆さんにお見せしますね。 皆さん、ありがとうございます。えっ、ー、と皆さんの、えー、いいねと。とコメントは僕たち動画作りの原動力になりますから、本当にありがとうございます。ありがとうございます。うん、またねー、うん。じゃあまたね。バイバー イ, バ イ, バーイ